番組夕方4時30分は「アップデーラックス」外国人と行く日本のいいもの発見機夜8時は「イケダンン才能あふれる7人がさまざまな仕事に挑戦お楽しみに「モーニングクロスが」がパワーアップ街の行為や密着取材で社会問題を深掘りニュースな現場からリアルを伝えます朝7時生放送「モーニングクロス」 月曜から金曜の朝8時30分小学生のみんなと一緒に勉強や運動クイズに挑戦するテレビの学校みんなも元気な一日を始めようよくとタイヤモンドスノーをカチポンサラマにやりがいがくせんがくせよそもとしんしそくよ 欲望野望秘密が渦巻く大手アパレル財閥を描いた最新の愛憎劇ドラマ人形のの家、偽りの絆ショップジャパン音が小さくてはっきりしないのってすっごくイライラしますよ